自転車でトークじゃない、僕、名古屋本当ですか、はい、ちょっと福さんの多分人柄って、皆さんも YouTube で見てる限りでいくと、多分、はい、誠実で、いやいやいやいやあ、一緒にいると恥ずかしくなるようなで、そうです、そうです、そうです、そうです、はそうです、そう<笑>です、ね、そうです、そうです、そうです、そうです、そういす、そ<笑>う、はい、です、そうっす、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、か。うです、そうです、そう じゃやりましょうかう。そうですね。あの、テレビ愛知さんが、なんか去年、あの、フリーマーケットに僕が、あの、不要、不要というか、あの、キャンプ用品がいっぱいになっちゃったんですよ、出しに行ったんああああフリーマーケット。そうです。その主催者がテレビ愛知さんで、ああああ僕一般、一般参加したんですけど、はい、割とたくさん人が来てくれたんでああああ、テレビ愛知さんがいろいろ手伝ってくれて、ああそうなんです。我々知り合いましたね。ああそうなんですね。 いやなんかね、この無料で楽しめるイベントって、ね、なんか県外の方なんか、来たがる方が多かったと思うんですけど、ね、はいはい、今コロナ禍でなかなか、そうなんですよ、ぜひ来てくださいと言えなくて、そうですよね、えー、ちょっと映像だけでマップさせてもらいたいんですけど、<笑>ありがとうございます。 I'm <laughs> sorry.